バランス悪いですね。もうちょっと大きな器だと真ん中のまず紙コップにハサミを入れます底面のところだけを切り抜いてしまいますね何回も実験をやったときにねあの紙コップの内側ってあの撥水性があるので 何回もこう実験をやった時にブニョブニョにならなくて済むということで紙コップがいいかなという意味で使ってます。あと底面のところのこの2箇所ですね。パッチン。あと反対側ですね。パッチンして、ヘリの部分をちょっとハサミを入れて、こうビローンと。 ハサミ入りすぎちゃった。このヘリのとこがこのビローンっていう感じ で, でね、二箇所ですね。ヘリの分をこうビローンってこうハサミを入れてこう出しておくと。 あとは水に浮かべるんですけどこのビローンと出したところに洗剤をちょこんとこうつける感じですねこうちょっとこ う, こうですね反対側も同じ場所にこうちょこんち ょ, ちょっとこう塗りたくるって感じですかね、はい、ではあとは水に浮かべるだけです もうちょっと大きな器だと真ん中の方で勢いよ く, くるくる回ると思うんですけど器がね白で紙コップが白でちょっと目立たないんですけど、えーまあ、いずれあの洗剤が石鹸の分子がですね水面にこう行き渡ってしまうと止まってしまうんですけどもこれはもう他 の, あの表面張力のですね実験でも。 えー、大体同じような感じなんですけどもね、まあ、ちょっと回転の方を重視した教材を紹介しました。